ございまして。お祭りの参加は？ 2年ぶりに。なります。コロナは今かなりの勢いで減少しておりますけども、踊り子たちマスク着用失礼します。そして私も顔半分しかお見せできませんが、メンバー一同一生懸命頑張ります。 今日改めてお客さんの前に立てる喜びとこのお祭りが開催されたことに感謝し頑張ります兜の世界観をご覧くださいそれでは参りましょう2021兜遥とか蒼天雲射抜けのまれ天まで来週 届け思い心に届け剣を満ち出し道を屈と見える一精神のこし Him 别动 あの葉 会社の皆様ありがとうございました